理由分かってますかっていう動画をお送りさせてもらうと思うんですけどえっと生、ね、体院とか で, でもクリニックの集客とかでもですねなんでお客さんがあなたの商品とかサービスね生体って生体は買わないのかっていうその理由のトップ3言えますかってことなんですよ。 それやっぱり今自問自答していただいて即答できないのであればやっぱりお客さんのことを知らなさすぎてあの隣の芝ですよね競合がどうとかもしくは自分の商品とかに掘れ込みすぎてる可能性がある俺の商品こんなにいいので売れへんの俺の誠実ってこんなに い, いしこんなに俺はできるんやから絶対カニさん受けるべきだ全員やっぱり幸せにすることができるっていうのはこれダメなんですよ。やっっぱりこてて初めてですね、のやっぱり商品が。 売れるようになってくるだったりとか初めて改善ポイントに気付くっていうことをほとんどの治療科の先生とお医者さん絶対やられますのでこのポイントを今すぐ自問自答してみてください下の概要欄から、えっと、私のお弟子さんの3億のテクニックあげてるんで是非あげてください以上です